それで は, は、福島県よりまいりました和た地です。 食べました。夏の朝に負け犬よう。お客様に精一杯の演武、お届けしたいと思います。よろしくお願いします。踊<笑>るの信念を貫き、限界の酒。 向こう。 なな爪絶やすな燃やせ限界を取えた先の。 何だってポジティに。